演武開演どうも私のズレズレなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちら本日はコンビニといいますコメント商品のコメントピザとピザポーストを食べたいと思いますどちらもチーズたっぷりで美味しそうですねなんかポーストの方がやはり豪華に見えますねやっぱりちょっとお値段も若干高いかな<笑> <笑>ピザはこんな感じですね切れ目は見えますねそれではトーストの中に卵サラダ入ってるんですね大きで持てないではいただきますトーストの方ちょっとでかすぎです中に入りすぎじゃないですかうピザの方はシンプルですね 続きましてはピザで集団は割とシンプルなのですピ生地になりますではあ先にピザの感想言っちゃいましたねだけどもう一パンチあった方が良かったかなチラピのコメラコーテーの網焼きチキンホットサンドを食べたいと思います まだまだここにも来るんですけどとりあえずこれだけはいやっぱり千葉のメニューはどれも大きいですねこれは食べ応えありそうですそれでお、うん、肉の分厚さがすごいですねいただきますお肉の食べ応えが満点ですね照り焼きも程よい甘辛さでいいうーんこういうお肉本当に好きですこちらの米漬きバスケット バスケットじゃなくてポテ ト, セットですねポテトはなんんんいもサクサクでファストフード店よりよほど美味しいです。 でまた先に乾燥いってるしでもほんとサクサクホクホクなんですよねほんともっと食べたくなるこちらアイスとピンクムードなんですね<笑>アイス紅茶の上にョコになって初めて見る気がしますねコーヒーとかなそういうんどんな味なんだろうこれは気になりますねでは溶ける前にいただきます コーヒーや私は苦手ですが炭酸飲料とはまた違ったフロートですね紅茶がさっぱりしていて本当にソフトクリームが混ざると美味しいピザトーストは中にたっぷりタバコペーストが入っていたんですがそれなんか逆に裏面に出てなんかものすごく持って食べにくい状態になってしまいましたね上の方に載ってる野菜とかもシャッキャキしてて美味しいんですがいかつてタバコペーストが大きすぎて一気に食べられない 市販のピザトースながどを手軽に食べられるんですけどあれはそういうのではないですちょっと思った球の違ったのが残念でした生のムペーストで無理にボリュームを出す必要もなかったのかなと思いますねそれぞれ美味しいのですが全体的にバランスが悪さが残念でしたのでこちらもテストさせていただきますそしてお米田ピザはこれはどちらかというとシンプルな味わいでサクッともちりとした生地の中からチーズや野菜のうまみ そししてててのの味味がが口の中に広がってきて美味しかっき美かたですただもう一パンチ何が欲しいかなとも思いましたのでまあ、ピザ屋さんみたいにしても器用出ないとは言いませんがこちらの点数をさせていただきますお肉が本当に分厚くて照り焼きの具合も甘辛くてキャベツもちょうどいい感じで食感が残っていてとっても美味しかったですねしかしですから大きいなそう0点は続きまして 米つきは噛んだ瞬間にじワーっと肉のうまみが広がってこれとも太めのじゃがいものボクボク食感とあ側のカリッとした食感同時にうまく塩はしてくれてとっても美味しかったですみのパスタフードテルで美味しいですねというわけでこれはどちらもちらの点数とさせていただきますの で, でソフトクリームはちょっとシャリシャリとした美味しさがあるトンなコーヒーおなじみのソフトクリームで下の紅茶は 混ざるとコーヒーヒがままたたた違った味がわりましたねもちろんミルクティーともまだいわゆるクリームとも違った何とも言えない独特な味になってきていましたなので変わった味のソフトクリームフロントとしてぜひおすすめですねうんとでこの紅茶は甘味を抜くこともできるんですが自分はソフトクリームの甘さが違うので甘味を抜いていましたやっぱりその方が良かったですよね甘、まあ、味を飲んだことがないのでまだ断定はできないのですが ソフトクリームにもともと甘味があるので甘みを抜いた方がいいかもしれません。というわけで、個人的に大満足なフロートでしたの、ね、で、こちらも点数とさせていただきます。なんか主食品よりフロートの方が点数高くなってます。というわけで、どれも美味しかったんですが、やっぱりボリュームありますね。うんうんっと